はいどうもクーチンジャパンゆうです本日も元気動画を撮っていきたいと思います本日はですねモーニングですねワンステップンのグラニューモーニングこちらのね初見 MV リアクション動画を撮っていきたいと思いますそれでなんでこの曲にしようと思ったかというとですねちょっと前回の『歌た方サタデーナイト』の初見リアクション動画こちらを撮っていった時にその後のコメント欄にですねあ ん, かんのの事件っていうのが ファンの間で、伝説にななっっててますよなんん話だったの で, すで、あのー、YouTube でね、まあ、その映像を探しました。で、見てみたら、ま, まあね、勝ったりまして。<笑>まあ、でも、ああいったミスをしても、なんていうか、笑顔で、あのー、それを語れるっていうか、まあ、ネタになるっていうのが、なんていうか、横山さんのチャーミングな一面なんだなって思って、なんか、横山さん推しの方の、ね、気持ちがものすごい分かりましたね<笑>それでですね。 えー、よきやんさんといえばその、まあ、私調べた時に、えー、この「グラウンイモニーニング」が初参加のシングルだったっていう話なんですよねで僕この曲とあと MV まだねあの見たことないんですよでまあちょっと曲自体も気になりますし初参加っていうことでどういったねパフォーマンスの仕方をしてるのかっていうところを注目して、えー、初見のリアクションやっていきたいと思いますね早速ミュージックビデオを見ていきましょうレッツ めっちゃかっこいいな、これ。え、新加入の。そうだよね。よくやっとカイていいっすよね。いや、始まりが。お披露目がこれって、めっちゃかっこいいじゃないですか、ね。衣装もめっちゃいい。え、なんかこの絵の時かっこいいな。 い<音楽>えいめっちゃ横やん堂々の歌が。 いこれ♪えっ、ー、かっこいいこれ革命の歌みたいな感じの新メンバーはい、新時代の幕開けって言ったいいん いなえー、かっこここいいいえれれちゃんと踊ってるよ。 いいいいいいてありますねかかっっここいいんだよ、えー、かっこいい。 これ大優勝だわ。えー、みんなのこれかっこいいね。なんーもやっぱめっちゃ気になってるな。今日マジでズーすげえかっこいい。 素晴らし い, らしいはいというわけでご覧いただきました「ブランニューモーニング」いかがだったでしょうかめちゃめちゃかっこいいねやばいえってか 本当にこれ、初参加なんですよね、横山とカイリーめちゃめちゃ堂々たるパフォーマンス。あんなさ、初加入でできるんかな 15期メンバーもそうなんですけど、モーニング娘。って結構長い歴史があるじゃないですか、そこに、まあ、新加入で入って初シングルって、めちゃめちゃプレッシャーすごいと思うんですけど、なんかそれをみじんも感じさせないというか、なんならもうずっとやってましたよぐらいの堂々としたねあの動きというか、まあ、歌唱もダンスもそうなんですけど、いや本当ね、すっごいですよね。い曲調もなんかかめめちゃめちゃゃっこよくて でその新メンバーが、まあ、新たに入ってその初参加の真ルで「新時代のワクワク」っていう歌にするところのセンスというかいやものすごいかっこいいなしかもその衣装もまた大優勝ですよねあの衣装好きだな しかもその一糸乱れずなんか更新の交差のする感じとかあれって結構難しいと思うんですけどそれをスパッとやってしまうもう一度やそのスキルの高さっていうところもまたすごいなと思いますなんかあの旗振るシーンとかもかっこよかったしかかもなんか当たり前 のなんかことにありがと思うも感じないけどその揺らいだとき初めてなんか気づいたみたいなそういう歌詞あったじゃないですかそれのなんか深さというかいや確かにそうだななんて納得するというかでしかもなんか失うものない君は誰よりも最強ってすごいなんか勇気づけられますね例えばその夢を追いかけますこれからっていう人とかやっぱりその時点ではまだ夢叶ってないから何にも 持ってなないいじゃないですかそれこそなんか最初に横山が歌ってたあのそこのなんか歌詞みたいにあのまだ夢が叶ってない自分に何ができるんだろうとかいろいろ考えてるところでのいやいや何もね失うものがない今の君は誰よりも最強なんだよとめちゃめちゃ勇気づけられますよねこれ。 いやこれなんていうかもう夢を追いかける人への応援歌なのかなっていう感じもしますしそのまあ革命っていう意味でも新しく君が塗り替えろと新時代の幕開けなんだぞこれからっていう強いメッセージを感じるすっごいいい曲だなって思いますこれめっちゃ好きですねいやちょっとねもう歌方たさえないとに人緒に聴くもちょっと鬼引き確定でもう鬼引き再生リスト全く増えちゃうはいというわけでここまで動画を見てくださった皆さんありがとうございましたえだいまですね モーニングズファンが選んだ本気ベスト10こちらをですね企画しております告知動画の方はね以前出させてもらったんですけども12月にですね結果発表の動画を出すんですけどじゃ何の結果発表なのかというとそのファンの方の声これを 100% 反映させた本気 の, そのコアなねカップリングとかも全部含めたその全楽曲の中の本気のベスト10これを作りましょうよという企画なんですでこれってテレビではね でできないと思うんですだから僕のチャンネルでやろうと思ったんですただこれにはですね皆さんのご協力が必要ですえよりねあ充実したランキングを作るためにもファンの方のその好きな曲これをですね何曲でもいいんであ、えー、げてくださいそして以前の告知動画これ概要欄にねリンク貼っておきますので必ずこちらの告知動画のコメント欄にですねその好きな曲をたくさん書いていただければなと思いますはいより多くの方の声が、えー、集まるほどですね えー、いいランキングができるかなと思いますのでぜひとも皆さん高評価よろしくお願いいたしますはいというわけで最後になりましたが、えー、この動画いいねグラミーモーニングいい曲だなと思った方は高評価とチャンネル登録そしてコメントと通知ボタンもねぜひお忘れなくよろしくお願いいたしますということでまた次回の動画でお会いしましょう See you next time バイバイ